We wish you さあ、始まりまりしたチャンネルででですリョですです今回はというわけで見てわかる通りちょっとクリスマスっぽくはやってみましたもうすぐねクリスマスということでちょっとクリスマスにちなんだ動画をねちょっと撮っていきたいなと思うんですけれども今回ははい今ですねクリスマス間近ということで、うん。 ブルボンからですね、こういうお菓子のうちキットが発売されてるんですけれどもそれを今回僕たちが作ってみたいと思います。ってかさ作り方見てなかったんだけどさ、うん、結構大変じゃない 一回チョコレート溶かして、うん、壁を作らないと<笑><笑><笑>しかも冷蔵庫で約30分あ、そうなんだ冷やして固めないといけないんだねえー、じゃあ全然見てなかったもうそこもう作れるう<笑><笑><笑>まあうんでもまあちょっとやっていこううんじゃあ皆さんは30分後にウィーウィッシュアメリークリスマス 次屋根に飾り付けをしていくんだって。はーい。可愛 い, いね。うん。あ、そういう感じね。うん。どんどんくっつけていく。うん。くっつけていく。え、くっつくもんなの？え、くっつくもんじゃない？そうなんだ。 だってこんな綺麗にさ固まってんだよ。うんうん、ジングルベール、ジングルベール、スズが鳴る。はい。<笑><笑>あじゃあ、うん、あ待ってる。足り足りない。足りるはず。あでも同じそっか。あっ。 ね、あれかもあのクマを俺つけるのを忘れたかもしれないあえそうなの確かねクマもつけないといけないねもう足りないところにクマちゃん入れて<笑>そしたらうん 屋根が、完成しましたはいよし、そしたら、次はうん、うん、家にしていこうはいそしたら、うん、組み立てていきたいと思いますほうほうほうこれの、シートに沿ってうん組み立てる感じなのかな、うん、そうだねできんのかなできるのこれよしやるしかない<笑> できるの、本当に。ええー、立てれんの。意外と立つー。すごいね。うん。思った。反対側もちゃんとつけとかないと。すごいよ。すごいね。うん。そしたら、次。うん、屋根。屋根。 えー、屋根とかできるのこれチョコを垂らすんだねうんよしええー、すごーいわすごいねこういうことだよね もう一回チンしてこようかな。失、う、敗、ん、<笑> し, したか。え？これをつけるスペースが、まあ食べちゃえば。<笑>つくかな。あ、ここは難しいかもしれない。な、うん、しにしようかな。うんうん、いいよ。いいよ食べちゃおう。 うんフんはいそしたら完成しましたーおー<笑>すごーいすごいお菓子の家すごいねおちゃんとしてるねねっわーすごい家を作ろうと思ってるんですけどまあ家は完成しましてこんな感じです いやこんな感じでできましたで今からですね玄関を作っていこうと思います玄関家の周りこれこれ家これ家ねこれこれが家だからあ家家じゃない 敷, 敷, 敷地これこれ敷地のだから敷地の中になんかどんどん作っていこうかなって思いますうわやばああ 俺じゃない俺じゃないえうまたくっつけていやあ血管住宅や<笑>、えー、だってさもう25年間角を持って生きたことないから耳の感覚が。 耳耳これ 耳, 耳, の耳じゃないよ角だよ角だよ<笑>角、角が邪魔なんて知らなかったぜんよしうんよしデコレーションしていこうはーい15くっつくかなあーいいじゃんかわいくないかわいいかわいい。 <笑>屋根は完成した、はい、うんおーすげえじゃんすごいね。ね。あとは はリボううんくまちゃんくまちゃんだからくまちゃんにいいかもああそうだね何？見てサンタさんええ<笑>どれが いちごのサンタさんあーえんだだうんわすごいサンタさんだすごくないうん、かわいくないうんえすごいねこれをさあーいいねいいねいいねいいね奥のあーいいねお出迎えしてんね、うん真ん中にいたら。 家の前とか煙突ないもんね煙突ないじゃんうう<笑>玄関から出迎えるサンタさんって何なんだろう、うん、<笑>いいんじゃないはい。はい完成完成 ー, 完成ー We wish you a Merry Christmas. できました完成 ー, ーかわいいかわいいでしょこれすごく良くないいいうん でもね、ちょっとハプニングがいろいろあってね一回崩れたんで、うん、<笑>ってっすかうん回してまーすあんまり離れると俺耳が出ないんだよね<笑>屋根が外れたよー泣きそう<笑>かわいいこれ可愛くないこのイチゴのサンタクロース、うん、かわいいでしょ そう、ちょっとね、わかりづらいかもしれないけどちょっと、ちゃんとメモあるんだうんうん OK <笑>ではーい食べていくうん食べていこうと思いまー す, いまー す, す美味しそうだねどうやって食べようかまずさもったいないねもったいないねこのサンタクロス食べ、食べてみよううん可愛くないほら、見てうんサンタっぽいでしょうんいただきます、うん うんうん美味しおい美味しいねうんうんじゃあ食べていこうかうんどう食べるのまああーうんうんあそれはそれで美味しそうなんかいろいろおえヘイいいね俺もおのこと取っちゃうかなうん ああ屋根が屋根がああ屋根取っていい？いいよ<笑><笑>分解うんうんうん、うんうんうん、あおいしいねうんうんうんグミだからねうん おいしい。うん食べれないねヘンゼルとさんうんグレーテルだとさんうんどうだったっけお菓子の家食べちゃってうん<笑>確か捉えられるんだよね、魔女にあ、そうなんだうんどうなっちゃうのねうん崩壊崩壊しちゃったぁ<笑> あ, <ー><笑>あ、そういうもんだよねうん 確かね魔女がその子供を食べようとするんのよ、ねうん、太らせようと思って「もっと食べろもっと食べろ」べろみたいな感じで言うはははははでもうその魔女が確か、うん、目が悪かかったのかなそう、だからねなんか骨、うん、なんかお肉料理の骨かなんかを、うん、どれくらい取ったか確認しようって魔女が触る時に、うん、その骨を出して骨を触らせて、うん「まだ全然じゃないか」みたいな「もっと食べろ」みたいな、うんうん それでなんか食べられるのを防ぐみたいな感じだった気がする。懐かしいな。うん。うん。おいしいね。うん。いちごがおいしい。よく冷えてた。うん。おいしかった。うん。というわけでぜひ真似してみてください。ね。うん。楽しい。うん。 多分お子さんがいるところとかすごいいいと思う。うん、あの、普通にね、うん、カップルで一緒に作ってもいいと思うし、うんうん、家族で作っても楽しいと思うし、うんうんはい。はい。じゃあ今回の動画が面白いと思っていただければ、チャンネル登録と高、うん、評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ますではまた。